皆さん、こんにちは。今日はこちら、新型のノアの SG。こちらの今、車内を映しているんですが、ステッパーゴンからノアに乗り換える、検討されている方、気になるポイントとして、旧型のステッパーゴンに対して新型のノアは広くなっているのかどうかということが非常に気になっていらっしゃると思います。今回は、この旧型と新型のノアボクシーと、車内の 広さの違いについてをお伝えしていこうと思います。まず、運転席なんですが、このセンターコンソールがあるところ、ここ自体がウォークスーになるわけなんですが、この部分、このノアボクシーも幅が広くなったことによって、ステッパゴンよりも広くなっているのかどうかっていうのが気になるところかと思いますので、そこをお見せしていこうと思います。まあ、この箱 この箱はこの箱を物差しにして少し比較していきたいと思います今このような感じで椅子間に入れたんですが、まあ、かなりクリアランスがあるぐらいの状態になっていますでこれがステッパアゴンではどうかこちらちょっと今散らかって子供を置いて散らかったりしてるんですが のようにあてがえていただきますとまあ新型のこちら旧型のステッパーゴンですけれどもこの幅は新型のをステッパーゴンもまあだいたい同じぐらいであるというのがお分かりいただけるんではないかと思いますで次は気になる2列目こちらになるんですが箱を置いていただくとだいたい ぴったりりと収ままるここクリアランスが全くななないような状態になりますで、これが、今回、ノアボクシーに関してはどうかということなんですけれど、ここ、もう、このシートフレームのところ、ハードプラのところでも、全然余裕がありますし、クッションのところなんかもさらに余裕があるということで、後ろはステッパーゴンよりもノアボクシーの方が、ウォークする自体は、 広くくなななななっってていいいいいるるととうのが、まあ、今回大きな違いになってくるんではないかなと思いますもう一つ、今、ステッパーゴンとノアボクシー、同じ位置に大体並べてるんですが、このシートの位置見ていただくと、ちょうどこのステッパーゴン、一番後ろまで下げた状態で、今シート位置、このノアボクシーに合わせてるんですけれども、この状態で3列目のクリアランスがどうかと。 いうことも気になると思いますのでそこを見ていきたいと思うんですがこちらは今この箱自体が横にしても入らないぐらいのクリアランス私実際触ってみたんですけれどもこのように拳が余らないぐらいのクリアランスなので結構ここまでシートを下げちゃうと 後ろががきついいかなという印象が正直ありますでステッパーゴンどうかということなんですが、見ていただくと、もう一目瞭然なんですが、この箱、横にしても普通に入りますし、これだけの余裕がある、拳1個半ぐらいはあると思うんですけれど、後ろに関しては、3列目に関しては、ステッパーゴンの方が広いということが、 お分かりいいただけると思いますですけれども、こちら、今度荷室になるんですけれど、今、背もたれ、一番起こしている状態なんですけど、まあ、それでまあ、このぐらいのクリアランスがあるという状況なんですが、ボクシーに関してはどうかを見ていこうと思います。はい、今、ボクシーの車内なんですが、この3列目の足元に関しては、ボクシーの方がタイトだったんですけれども、 その代わり、こちらの後ろの荷室に関しては、ボクシーの方が少し広いのがお分かりいただけるんではないかと思います。今、このようにシート、一番立てている状態、先ほどのステッパーゴンと同じ条件でやると、さらに広い。ステッパーゴンよりも全然広い。多分 1.5 倍ぐらい広くなっているかなという感じなんですが、荷室に関しては、ステッパーゴンよりもノアボクシーの方が 広いということが、今回寸法を比較してみて分かったことになります。今、車を同じポジションに停めています。ちょうどこのバンパーも同じような面の位置に来るようになっていてでめると、ここの車輪の軸の位置がだいたい。同じぐらいで、ここのドアの継ぎ目の部分。ここもだいたい。 同じぐらいの位置になりますで決定的に違うところはどこかというとここの部分ドアの長さがステッパーゴンの方が少し長くなっていますこのボクシーに比べると結構違いますでさらにここで後ろに行くとこのような形結構スライドドアステッパーゴンがさらに後ろに行ってるのが分かると思うんですけれども結構後ろ寄りにステッパーゴンはマウントされている いるとで、ノアボクシーは少し寸法を詰めるような形で前寄りになっているということになります。で、ここがちょうど、こちらの、ここがちょうど、こちらの下地の部分になるんですが、ちょうど軸合うぐらいのところにあって、で、ここのオーバーハングのところに関しては、 まあ、ステッパーゴンのが少し長くなっているのかなという印象です。なので、全長としては少しステッパーゴンのが長くなっているといった状況なんですけれども、リアの荷室、3列目に関しては、人が座ると少し狭いんですけれども、リアの荷室に関しては、ステッパーゴンよりも広いといった形に、まあ、今回なっているということと、もう一つは、 先ほどもお話ししましたが、2列目に関しては、ステッパゴンよりもウォークスルーがワイド化されている、でもフロントに関しては、ステッパゴンと同等ぐらいのクリアランスが確保されているというのが、まあ、今回のノアボクシーのサイズ感になりますので、まあ、車の広さを結構、購入の 検討の視野に入 れ, 入れていらっしゃる方は、ぜひ参考にしていただければと思います。今回は新型ノアボクシー、こちら SG ですけれども、旧型のステップワゴンとのサイズの違いの観点で、車内の広さについてお伝えをいたしました。それでは失礼をいたします。